皆さん、こんにちは。今日は実用的なガジェットのご紹介をしたいと思います。今日ご紹介するのは、まあ、こちら今私つけてるんですけれども、こちらの太陽から出ているヘッドホンになりますで。このヘッドホン、単なるヘッドホンじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、実は使いやすいものになっております。 まあ、そちらについて具体的にご紹介をしていこうと思うんですけれども、まずこちら。まあ、私、仕事柄、フリーランスをやっていて、こういった Google でミーティングをやったりとか、あとはこういった動画を編集するときに、まあ、音声と音声の間で不要なシーンがあった場合に、まあ、切り取りをするといったときに、音声を聞きながら編集をするわけなんですけど、そういったときに必要であるということ。 あともう一つは動画を撮る側の場合です。で、動画を撮るときに、まあ両手を使いながら動画が撮れた方がいいですし、外で動画を撮るときというのはどうしてもマイクの感度がこう下がりがちなので、そういったときにマイクを使って動画を収録する。まあそういったときにこう使えるのがこのヘッドホンになります。で、特徴なんですけれども、まずこのヘッドホンなんですが、一つ目は今こちらにありますように、 これ、ワイヤレスになっているということです、まあ。そんなのも当たり前ではあるんですけれども、こういった MacBook でもワイヤレスとして使えるということになります。で非常に感度が高くて、今切ったんですけれども、このように外して、で、これを付けます。そうしますと、こちらを見ていただくとわかるんですけれども、 まあ、すぐに認識してくれる。で、しかも、つながるときもコネクティッドということで知らせてくれる。すごくわかりやすくて、使いやすくて、今ちゃんとつながってるのかどうかっていうことがちゃんとわかるようになっているっていうのが、すごく使いやすいところになります。で、二つ目は、こちら。これは付属品になるわけなんですけれど、ちゃんとこういったワイヤレスと言いえでも有線の ハーネスもついているということになります。これはどういった時に使うのかっていうことなんですけれども、まあ、今これワイヤレスで使っていてで、ヘッドホン自体は内蔵バッテリーが搭載されております。でこの内蔵バッテリーが搭載されていて、使っている時はここが照明が青く光るんですけれども、バッテリーがなくなってしまう場合っていうのもあります。でこれ実際私ずっと年明けから使っているんですけれども、 まだ全然バッテリーが切れない状態でかなり持つんですけれど、バッテリーがなくなってしまった場合に、まあ、これを使って仕事をすると、まあ、いうこともできます。まあ、そういった使い勝手の良さというのがありますで。3番目は冒頭でもご紹介した通りで、マイクが使えるということになります。まあ、これすごく便利でして、まあ、ミーティングでももちろんマイクがあった方がいいですし、 先ほど冒頭でもご紹介した通りで、動画の撮影の時なんかも、まあ外ですと、どうしてもマイクの感度が落ちやすいので、マイクができるだけこう口元にあった方が、音が聞き取れると、まあいうこともありますんで、まあそういった良さというのがあるということです。で、マイク自体は、このようになってまして、ここに取り付けをするような状態になっています。で、マイクの、 取り外しもしっかりとできるようになっています。まあ、こんな感じで、マイクが必要ない場合でしたら、ここを外しておいても構わないですし、まあ、マイク、こんなようなものになってるんですけれども、必要な場合は、こんな感じで取り付けをして使うことができるということになります。で、ここが、 マイクのオンオフスイッチで長押しするとマイク自体が起動してくれてマイクオフ、マイクオンっていう音声を発してくれますで。ちなみにここは先ほど有線で使う場合のジャックの差し込み口になっています。今ヘッドホンのマイクで喋っているんですけれども実際の収録の音はこんな感じになります。で、あとは他社との比較になってくるんですけれども あのこちらこれ全然使えばいいじゃんっていう話なんですけれどもこの MacBookPro ですとこれライトニングに先がなってるんでどうしても使い勝手が悪いというのがありますこれもすごくマイクの感度が良くて全然使えるんですけれどもこれ家でパソコンで使うっていう場合になるとちょっとこう使いにくさっていうのが、まあ、残念ながらあると、まあ、いうことで、まあ、このヘッドホンがすごく すするととままあ、いうことになりますじゃあ今度、エアポッツあるじゃんっていう話なんですけど、私も以前エアポッツ使ってたんですけれども、あれもなんかバッテリーが結構寿命が短くてすぐ切れちゃうっていうのもあるんですけど、値段が結構高かったりします。まあ、3万近くする わけなんですけどヘッドホンでちょっと3万円だとちょっと出せないなってい、まあ、う方にとって、まあ、私なんかもそうなんですけれどももう間に合わせで、まあ、何でもいいからとりあえず使ってみようということででこのヘッドホン自体は非常に価格も安くなってますんでまあ興味のある方は概要欄を見ていただければなと思いますアップルの製品に比べると非常に使いやすくてコストも安いと まあ、いうことからも、まあ、こちらの太陽のヘッドホンが非常にいいものになっていると、まあ、いうことがですね、まあ、言えるということで、私これを今使って、まあ、仕事をしていると、まあ、いうことになります。はい。ってことで、今回はこちらの太陽の商品なんですけれども、もし興味がございましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になっていただけますと幸いです。それでは、 次回の動画でまたお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。